はいおはようございますラスカルでございます本日はチャレンジメニュー会ということで訪れておりますのは茨城県の筑西市にございます理想の丸商川島本店さんというマックスさんだったりとかまあその他にもですね 大食いの方がチャレンジメニュー挑戦しに来ているお店さんでして、店名の通り、味噌のラーメンがメインとなるお店さんなんですけれども、今回はですね、総重量約 4.2kg で制限時間がなんと20分というね、なかなかの難易度のね、チャレンジに挑んでいこうと思います。一応ですね、こちらのチャレンジメニューの方、改めて説明させていただきますと、マルショのいただきということで、 総重量 4.2kg、制限時間が20分で、成功の場合、えー、お会計が無料。プラス、ソフトドリンクを1本サービス。で失敗の場合でも、5000円プラス税のお支払いということで、相当安いし、あとね、他の方の YouTube を見る限り、美味しそうなね、チャーシューがドーンと乗ったりとか、もうとにかくうまそう。今日何ももちろんね、食べておりませんので、早速、そちらのチャレンジメニューに挑戦していこうと思います。 あすいませんありがとうございます で, でかいっすね<笑><笑>これただいま到着いたしました丸商の頂ということでとにかくこの具材からスープから全部がうまそうじゃあもしよろしければ3秒前からはいお願いしま す, 3 2 1お願 い, しますいただきますいただきますよっしゃ せっっかくね、味噌ななんで、でスーいいただきまますううわーって、けえなあうまい、味噌のコクもあるけどさちょっと甘い感じうわう ま, また熱、熱っでもう早速さこれちょっと麺とかがまだいけないので具材がいっぱいでこのチャーシューいっちゃっていいですかちょっとこのチャーシューっすよ分厚っ<笑> <笑>もうねとろとろ筋を感じないぐらい柔らかいんだけどさこの炙りの香ばしい香りがまたうまいわ<笑>うますぎ<笑>、うん、ちょっと後ほどこのねぎとかもあえたいのでそばに寄せつつちょっと麺いきましょう ああやばい超熱そうう わ, うわ熱そうよしちょっと目いただきます あ, あうまこれ、しっかりね、このスープが麺に染み込んでて一体感うまいね ないけどこれ大丈夫かな20分短いぞちょっとごめんなさい結構熱くて制限時間も短いので今日は水使いながらいただきます 混すために、大さこのトッピングも含めて全部ちょっと混ぜます。う, ん う, うん、うまっ。 ちょっと前に挑んだ金華雄さんってお店のチャレンジメニューあれもめちゃくちゃ熱かったけどあっちのはねどっちかっていうとスープが熱いでもこれはねすり鉢がちょっと小さめになってるのでギュッと具材が詰まってて麺の厚さがね全然逃げないわ今後ね挑戦する大食いの方はあの本当にやけどだけは気をつけてください ただ今制限時間ですね10分ほど過ぎましてただからもう半分だねただもう具材は残り少ないんでここ、はい、からどれぐらいスピード上げられるかだね 今残り5分ほどですけど、えー、具材はほぼほぼ完食しました。ただですね、熱い麺のこの熱がね、スープに伝わってて、最初はそこまでスープ熱くなかったんだけど、かなり激熱になってる。あっち。でもこれ、レンゲじゃ間に合わないから。行くわ。あっちで。 は いきます。 あっ危ねで。あ<笑> はい。ということで、本日はですね、こちら、マルショーさんで、マルショーの頂きという、約4 2 k ロ総重量ございます。チャレンジメニューにですね、えー、挑んでまいりました、えー。残り3秒と、まあ、本当に結構ギリギリでね、チャレンジなんとかクリアすることができました。近 し, しいところで言うと、金華堂さんというラーメン屋さんで、6kg のね、チャレンジメニューをやりましたが、えー、正直ですね、金華堂さんに関しては、具材がね、えー、麺も5玉しかなくて、そんなに多くなく、 まあ、基本的にはスープの方がメインでね、量があるというチャレンジメニューだったので、かなり余裕だったんですけれども、お腹のいっぱい具合で言ったら、正直この 4.2kg と金太郎さんの 6kg、トントンぐらい。かつ、こちらのね、チャレンジメニューは、やっぱ具材も多いので、食べる時間のかかる感じは、 こっちの方が上かなと思います。で、どうしてもね、こう、ひき肉とかいろんなトッピングが入ってるので、最後、こう、スープを飲み干すときにちょっと引っかかってしまってね、飲み干すときにね、ちょっとスピードが上げらんなかったりと、まあ、正直、自分が予想してた感じよりもだいぶ時間がかかってしまいました。えー、まあ、ただですね、えー、無事成功いたしましたし、こちらのね、丸章さんではまだまだね、いろんなチャレンジメニューがあるそうで、今後もですね、この美味しい味噌、でっかいものでね、えー、挑戦していければなと思います。 で本日頂 い, いたこちらのマルショウさん茨城の県内にこちらの本店以外にも他2店舗合計で3店舗営業されておりますのでぜひですね皆さん近いところで気になったメニューをね食べていただければと思いますいやめっちゃ汗かいたはい<笑>ということで本日もご視聴ありがとうございましたこの動画とと思ったらチャンネル登録コメント高評価またですね最近ではサブチャンネルでも活動を行っておりますそちらは合わせて概要欄からチェックしてみてください それではまた次の動画でお会いしましょう。じゃあね。ということで、本日もご視聴ありがとうございました。すいません。ほんと、食レポとか、その、ま、味の説明っていうのかな。そういった大事にしてる部分をね、全くお伝えできないぐらい、こう、ガチガチにやらないとね、これ、無理だなと思って、途中からですね、もう説明とかもすべて省いて、マジで、 え、チャレンジしました。このチャレンジはなかなか難しいチャレンジですし、まあ、本当にとにかくね、動画でもお話ししたように、暑さがやばいので、え、ちょっとね、これチャレンジする皆様、4 2キロだと、一般の方でもね、ちょっといけるかもと思って、行く方も中にはね、いらっしゃるので、本当に火傷だけはお気をつけてください。 そしたら本日のコメント返信コーナーということで、えー、先日ね、上げさせていただきましたさくなさんの動画より引用させていただきますそしたらまず本日1つ目のコメ編先日撮影にお伺いした際にたまたまですねそのさくなさんの常連様で結構いらっしゃったのがこの僕の動画を見てますみたいな方が結構ねいらっしゃってくださったんですよありがたいことに で、待ち時間の間とかにお話をしたところ、このさくなさんのラーメンには、すき焼きという生卵をね、つけるトッピング、一緒にあえると、もうとにかくうまいと、まあ、おすすめ、一押しいただきまして、僕もですね、せっかくであればということで、動画内でもね、紹介する意味で注文したんですけれども、いや、間違いなかったね。あの、醤油感の香りとか、まあ、味とかね、コク。 そういった部分が強いスープに生卵が絡むと反則級にうまいです。ちょっとですね、僕の動画を見て、さくなさん行きたいなと、もしくは今後行きますという方は、ぜひですね、すき焼き注文していただいて、あの漆黒に褐色に染まったね、色っぽい麺を生卵にドボッとつけてみてください。飛びます。ということで、本日2つ目の米編。 やっぱりね、普通そうですよね。僕もオフでこう食べに行く際には、やっぱりさすがに麺と炭水化物こう合わさるのって、まあ、どっちかが限界だと思うんですよね。こう、やっぱりこう体のことを気遣って。ただ、この白飯だけで、こう、チャーシューだったりとか、麺一緒に食べたいっていうのもあれば、こうチャーハンをね、スープに浸して食べたいとか、やっぱりね、このチャーハンと白飯って、 こう目標にする欲望のちょっとベクトルが違う気がするんですよだからねこうご飯物を僕もラーメン屋さんで頼む際にどっち頼むか悩むんですけど、まあ、撮影ということでですね、まあ、大食いもしますし仕事という免罪符のもとわがまま注文でねチャーハンとライス注文させていただきましたやっぱりですねラーメン屋さんの撮影するときに僕の動画だと両方頼むこともちょいちょいあるんですけど ままたねここれはこれはで幸せがありますおかずとして食べたりとか、まあ、なんかこうどっちもメインとしてね一緒にチャーハンだったりとか食べたりしてなんかねそれはそれでという、まあ、両方とも良さがあるので気になる方は、まあ、お腹にね無理しない程度に注文してみてくださいまあ無理だっていう方であれば同じお店でね、まあ、同じメニューを注文して、まあ 1回目はライス、2回目はチャーハンみたいな感じで、ちょっと別々の注文をして、好みね、見つけるのもいいかもしれません。そしたら、本日最後のコメ変3つ目。すいません、あのー、もちろんですね、そういう気持ちで聞いてないよと、そこまで詳しく言わなくてもいいよと、まあ、あのー、分かってる上でですよ、えー、この僕のオタク特有の語らせてください。 えちょっとねあんまり興味がない方は飛ばしてもらっても構わないんですけれども結論としてそこまで思いのほかしょっぱくないですっていうのも普通のラーメンの返し、まあ、いわゆるその醤油のタレだねっていうのは濃い口醤油だけとかではなくて薄口醤油だったりとかお水を使ってねそこに出汁を入れていくんですよね基本的にはっていうのもやっぱりねもう普通の濃い口醤油っていうのはやっぱり中に こう食材、うまみだったりとかいろんな成分が入っているからあの色味になったりするんだけれども結局、その水全体に対して中に、ね、こうまみとか成分が入っていれば入っているほどこう他に、ね、例えば煮干しだったりとかかつおだったりとかだしを入れようと思っても入るスペースがないわけですよ。入りにくい まあ、イメージしてもらうと、もう袋の中にね、食材がすでに入ってるようなもの、そこに新しいものを入れようとすると、まあ、もちろん入りにくいと。ただ、やっぱね、殻の方がどんどんどんどん入れたい食材の旨味を入れられるから、やっぱりその水を使ったりとか、薄口醤油っていうものを使ったりとかしてね、そこにだしを入れていくるんだけれども、まあ、その分ね、基本的には塩分濃度って上げるんですよ。普通の醤油に合わせるような感じで。だから、 まあ全体的に色味が抑えられてるとしても基本的には醤油の塩分濃度と同じぐらいの濃さにタレがなるように仕上げるんですけれどもおそらくね僕が食べた感想で言うとさくなさんの醤油のタレはもう本当に醤油がメインって感じでした醤油ってこう酸性の食品なんですよねなのでいい醤油であればあるほど結構ね特有のその 醤油の酸味っていうのかな酸っぱさっていうのが出てくるんだけれどもこれがね結構如実にこう味食べた瞬間に感じるようなまょ、あ、うの酸味そういった強い成分があるようなスープだったのでやっぱねこの竹岡式のすごいところはこの生玉ねぎを入れるわけですよそうすると酸性のものとアルカリ性のものが中和してそのね単体で食べると嫌だなって思う酸味が ちょっとうまみに変わっていくっていうこれ面白いんだけれどもやっぱりね料理っていうのは基本的に科学なのでしかもラーメンなんかはねこう長時間スープを炊いたりするやっぱり余計科学な部分が多いので、まあ、こういったことをね考えながら結構食べたりしてましたでちょっとね一部箸の進むスピードが遅いからラスカルあそこのお店は好みじゃなかったんだなみたいなコメントも確かね一見あったんだけれどもそうではなくて やっぱもう好きがゆえにいろいろ考えながら食べちゃうのでやっぱりさくらさんみたいに初めて会ったようなえな何これみたいなラーメンの時は手がねゆっくりになりがちな気がするわいろいろ考えてるからまあもちろんねこううめーうめっつって何も考えなくてガツガツいけるラーメンも好きなんだけれどもいろいろとねこういう思いで作ってるんだと もう一口食べたらわかるようなそんなラーメンも大好きですのでえ今後もですねいわゆる二郎系とか家系とかあのあそこもねもちろん技術が詰まってるんですよただこうスタミナいわゆるラーメン界の中でもスタミナ系っていうのかながっつり系と思われてるようなラーメンだけではなくてちんたんとかね澄んだスープのラーメンももちろん好きなのでどんどんどんどんねえ研究してもっともっとおタクになっていこうと思います はい。<笑>ということで、本日もご視聴ありがとうございました。えー、この動画が良かったと思ったら、チャンネル登録、コメント、高評価ということで、それはもう動画の中で言ってましたね、えー。2回目になりますので、また次の動画でお会いしましょう。じゃあね。いや、今日のエンディング、喋りすぎてキモいな。<笑>